ちょっと白身が固まってきたなぐらい回してはい回してはい色鮮やかにしたい今回はですねパスタ派です僕パスタ料理は昔から得意でもう本当ににろんなイタリアンレストランを食べてきましたパスタ料理はものすごい自信ありますその中でも伝統的なパスタ料理やってみたいと思います貧乏人のねパスタってい これがですねものすごく美味しいまあ、カルボナーラじゃないんですけどちょっと独特の作り方をするレシピがありましてこれがですねマジでうまいんですよ今回はですねその伝統的な作り方を踏襲しつつも僕のテイストを加えるというですね最高のこの貧乏のパスタこれをですね皆様にお伝えしたいめちゃくちゃうまいのでなのでやっていきたいと思います龍司の アズレシピまずねパスタこれね1 4ミリのパスタがね1 0 0ミリで卵2個使いますあの、今回の卵2個たっぷり使うパスタになります、ね、あとニンニクが2かけであとタガの爪はい。あとは調味料は概要欄に書いてありますのでそちらチェックしてみてください ということで、貧乏人のパスタを作る何が重要か貧乏人の気持ちを理解することですね僕 も, も若い頃はですね月収9万円で一人暮らししてたっていう過去がありましてその中で貧乏人の頃飲んでた酒えこれをご紹介します、まあ、貧乏人でもギリギリ買えるこの炭酸水ですねこれちょっと飲みますそして強月ですねこれ強月単価安いのでじゃあここ入れます ほらすっごい入れるの前でしょやってたからですでこ れ, これかき混ぜるときにコズがある こ, これはねあのこう振らないゆっくりと上下させるこれなんですこれあっいいですねいただきますくー<笑>あの頃思い出すなあでもち ょ, ちょっと薄い な, <笑>ちょ 今, 日いな今日は贅沢しちゃうかなちょっとぜいたくしちゃますすみません ほんとにキ月じゃなくてのものもとかそういうやつ飲むんですよこれのいいところはどんどんどんどんねの飲むとスペースが出てくるんでこれをね入れてね飲んでいけるっていうのがいいですよー思い出すな家賃3万円だったなはい、ということでやっていきたいと思いますまずニンニクニンニクぐらいは買いますね僕も昔は買ってたんで生のニンニクを使ってましたチューブは使ってなかったですね でも生のニンニクって安いですからねで、これはあの芯はね取り除いていただいた方がいいかなってい う, う思いますねでこれはこう粗みじんにしますニンニクはね蓋か加減だから結構ねにんにの香り効かせます、はい、ニンニクはえそんな高いものではないので まあ、由来としてはねなんかこの独身男性でもあの、できるぐらいの手順の少なさと、えー、軽さだっていうので貧乏にパかスだって言われるらしいんですけど、まあ、これこ れ, これ諸説あります諸説ありますけどもでみじん切りにしていきますはいなんとね包丁使うのはこれだけニンニクだけでございますここからはもうあのー、一本勝負火かけますフライパンにでえっと、大さじ1のオリーブオイルでニンニクも入れちゃいますパララッと であと宝爪も入れちゃいます今ここにこれぐらいかなもうひとつまみぐらいですかねここら辺はお好みですで、えー、とゆっくり香り出していきますねはいまずはまあペペロンチーノを作るような感じです実際はなんかたかのつめ入れないレシピがあったりとかいろいろあるんですけども僕の作り方はこうでここからあのイタリア人が激怒する展開に持っていくので で、これぐらいにんにく色づきました焦がしたらし た, 焦がした。絶対焦がしたらだめでここに入れていきますちょっと色づいたら水 330cc で、コンソメで、これやるといやいや本場のー貧乏人パスタはこんな入れないよっていう方いらっしゃるんですけども僕の味覚からするとこれ入れないとあの美味しくないので入れますコンソメも絶対入れてください、はい 卵とねオリーブオイルとニンニクだけでうまみがねないんだよねだしを尊ぶ日本の大和魂を持ってる僕にしてはちょっとうまみがないとあの我慢できないんでコンソメン入れてくださいでこれは強火で沸かしますあすぐ沸く沸いたらちょっと火は少し弱めてくださいそしたらここにここもうねこれはもうイタリアの方激怒するやり方ですねこれね基本的にはパスタっていうのはの鍋でねやるからです 鍋で別で別茹なんです、ね、なんですけども至高のペペロンチーノの回で相当言いましたけど家庭ではこうやって作る方がうまいですなんでかっていうとですねこの茹で汁にパスタの小麦が溶け出してですね煮汁にすごくとろみがついて乳化 が, が促進されるからですでこうグーってやるとパスタが曲がってきますのでこれパッとはいえそうすると全部入りますでそしたらまたちょっと中火ぐらいにして、えー、パスタをこの状態で茹でていきます でこれで5分ぐらい、ね、煮ると、ね、いい感じになりますのでちょっとこのまま、ね、中火で5分でこれ5分やっていきますはいで目玉焼きめっ口茹でてるんで目玉焼きあの多分ね目玉焼きから焼いた方がいいと思うんですよ皆さんちょっとあの僕酔っ払ってたから忘れちゃった<笑>今回ねあの2つの目玉焼きを同時にやりますんでちょっとねおっきいフライパンがいいですはいこうい う, こういう感じ 油は2つだから小さじ2ぐらいかなうんでこれね卵をね分けてほしいのこうやってこれはね乗っける卵と乗っけない卵2つあるからです2つ焼きますコツはね卵はこうねこうやってまとめることですまとめていくときれいな形になってきますでまあ中火ででどっちもね半熟で構いません で、でこののまま蓋しなくていいですあの白身がちょっとあのぐじゅってしてても半熟で美味しいのででもイタリアとかだとね半熟の卵って食べないんででも日本人は半熟の卵大好きじゃないですかだから僕は今回半熟でやりますなんでこんな感じでちょっと白身が固まってきたなぐらいまでやってきますで、ちょっとこれは別で炒めて パスタの方に戻りましたで、火はねちょっと強めでも大丈夫です強めの中火ぐらいからでそうしていくとどんどんどんどんパスタにこの水分が吸われてどんどんどんどんねなくなっていきますこの茹で上がりでパスタの水分がなくなるぐらいが一番いいですこの茹で上がりが近いなと思ったら結構強火にして水分を飛ばしてって大丈夫ですここら辺はねちょっとね何回かやるとコツがつかめてきますから今 見,、ま、見えますか今5分経ったんですけど茹で汁がかなり少なくなってほら 大, 体 大, さじ大さじ2ぐらいのゆで汁のこの状態になりますであえていくとほらゆで汁なくなってきたでしょこれが一番いい感じですでここに目玉焼きで、片っぽのせんのでこっから重要ですこっからこっからこいつ崩してあえていきますこれね片っぽの目玉焼きをパリッと焼いた目玉焼きをこのパスタにね絡めるんですよこれちょっとねカルボナーラと違うんですこれ白身とこの卵黄が 全部絡まってるんでそしたらねあの火止めちゃって大丈夫だよね余熱でさっき半熟の卵だったんですけども崩すことによって全体に絡まってくこれなんですこれがうまいのそしてですねここにオリーブオイルをねまた入れるオリーブオイル大さじ1ここ適当適当に入れますはいでえー、と粉チーズ粉チーズ大さじ1これ味付けほんとに火切っていがすがれるだけ、はい あえてくださいあえて開いて回して、はい、回してはいはい塩塩一つまるこれはね僕は酒飲みだから入れるんですけどもこれ人それぞれですはい、はい、回してはいはいそしたら味見おうもう一振り入れます塩はいそしたら器に盛っていきます盛っていきますこのね目玉焼きがねパスタに絡んでこれがいいんですよカルボナーラとは全然違うんです カルボナーラは半熟の卵なんですけどもこれはね焼いた卵崩すんですだから焼いた卵の香りも香り帰ってきてくれ目玉焼きそして最後に玉のような赤ちゃんこれ乗せますそして最後にオイチーズですもうねこれはね好み僕は8つほどかけたい 8つほど思いい知らせたいチーズのうまさあーうまそうちゃう<笑>見た目をこうちょっと鮮やかに色鮮やかにしたいえーはいということで貧乏人のパスタ完成でございますはいそれでは出川さんにだけたらいいただきたま す, ますくぅ この卵崩して崩して。じゃあいいですか。いただきます。これこれこれこれこれ。<笑><笑>うまい。パスタに溶け込んだ卵がここを出してくれて、最後に潰して半熟にした卵もここを加えてくれてるんですよ。 ちょっとワインワインお願いしますすいません全然貧乏人じゃないけどこれは貴族でもうまいと思うじゃあいただきます煮汁が全部絡まってるから濃厚貧乏人が食べるパスタだとは絶対思えない味変したいじゃないですか皆さんここでどうすると思いますか皆さん正解はこちらです醤油です目玉焼き俺醤油派なんですよ合わんわけがないと やばうますね生きてる最高だな食べ物に危険はありませんね安いものも高いものも美味しい価値はね、希少価値だけです本当にということでチョド早速いただきますうまっバリンバイラルことパラリンティーノタランティーノタランティーノクエンティー <笑>急に輪でッ。ね醤油の旨味と香りを加わるとまた表情変わる。急に一回に変いかでしょめちゃうまいでしょこれうまいでしょこれさせました<笑>えーイー<笑><笑>今回のビンフォルマーお寿司これはうまいですこのやり方で一回やってみて新しい扉マジじ開けますとにかくこれめちゃめちゃうまいんで皆さん試してみてください